はいでは今回はハトメの使い方を3分で紹介してみようと思いますブルーシート等を購入した時に穴の数が足りなくて好きな場所にペグが打てないということがよくあるものですから私の場合はハトメで穴を増やして使ってます使用するのはダイソーのですねハトメサイズがいろいろあるんですけど私の場合は一番穴のサイズの大きいもの この 12mm のものを使ってますそれから下穴を開けるときに必要なこのポンチ同じく穴のサイズが 12mm のものになります、はい、あと紹介してないですけどえー、っとですねダイザーの金具も100均で売ってますのでそちらも必要になります 今回は防虫ネットに穴を開けてみようと思います以前の動画であのグリーンシートでタープを張った際に虫除けのネットを張ってる動画も公開してるんですけどその時の防虫ネットになりますはい、こんな風に木材等を下敷きにしてグリグリと手で押してやると簡単に穴が開きますさすがに12ミリサイズの大きい穴になると下穴なしだとですね あの穴の周辺がボロボロになって傷んでしまうのでえポンチは必ず必要になります。でこの台座の金具の上にオス側のハトメを置いて穴を通したらえメス側のハトメを入れてでまたあのダグを上からセットしてハンマーのようなもので打ち付けます。 はい、これででで完成ですすす、えー、オスス側側のハトメメこここんなな感じですねメス側はこうなります、はいえー、これもブルーシートとかグリーンシート以外にこんなふうな防虫ネットとかあとプラスチックの容器とかですねいろんなものに穴を開けることができるのであのとっても便利な使い方ができます。 これがですね押す側の金具台座の金具になりますねではもう一度ちょっとアップして下穴を開ける時には押し付けてグリグリとやるだけですね 穴のサイズが小さければですね、ポンチがなくてもできる場合はあると思いますけどある程度の穴のサイズを開けようと思うとポンチがあった方が絶対いいですねでさほど穴を開けるのもあのハンマーで打つのも力はいりませんはいこんな感じですねもうゴムハンマーとかでも十分ですね 私の場合は火起こし器などもハトメで穴を強化してますけどのいろんなものに応用できますのでもしよければやってみてください。